以上が、まあ、文字型の説明なんですけども、え、要は次は文字列の説明です。で、C 言語では、文字列は文字の配列です。から、この、文字の配列です。え、その文字の配列の初期化に文字列を指定することができます。それから、プリントオフでは初期化して、パーセントって文字列を出力することができます。で、文字列は配列なので、プリントオに渡すときは、 文字型のポイントを渡します。では、最初の例なんですけども、ストラ 1.c という。で、えー、メインはですね、abcde という字からなる、えー、配あの、文字列で触化したストラという文字の配列を用意します。そして、えー、プリント1ップストラというのを実行します。最後にます、ね プリントリップは何をするかというと、えー、この文字のポイント、実際には配列ですから、配、ま、列、あまあ、基本の方を入れてますけども、それを受け取って、こっちには長さ100のバックスというのがあって、i と j を用意して j は0から。i を0から s の i 番目が0でない間、ここが問題なんですね。えー、この abcde という文字列を書いた場合は、 必ずその最後に終わりの印、なる文字があります。ですから、長さ5文字の文字以外だったら、0、1、2、3、4までが文字で、その5という番号、つまり、あ、文字列の長さと一致する番号のところにはなる文字が入ってます。これは何かというと、終わりの印なんですね。終わりの印がないとどこまでも文字列がわからないから、そのようになってます。ですから、配列サイズは文字列の長さ5たす1の6になっます。 というわけで、i を0から始めて、s の i がなる文字の間、1、えー、個ずつ増やすと、この文字を1個ずつ処、えー、理することができます。で、えー、この後何するかというと、えー、J 最初0ですね。バッフの J 番目に s の i を入れて、J は1増やします。もう1回、えー、バッフの J の場所に s を入れて、J を増やします。そうするとですね、 S の I い目っていう文字が2つずつこっちに追加されていくんですね。で、文字列は最後に鳴る文字が入ってないといけないので、そのループが終わった最後に、マッスの J 番目に鳴る文字を入れます。それから、この文字列 S をプリント F で、%S 指定で、バッフを打っ出します。実際にやってみましょう。 これは ABCD という文字列の中で固定ですから入力はありません。そうすると ABCCDD b というふうにやっされる。まあこういう簡単な例題ですけども、このような配列になっていて、1問ずつ入っていて、最後になるもでが入っている。この形が今回非常に重要ですので、まあこれを理解していただければと思います。 まあ、あまり面白くはないんですけども、これが最初の例題ということで、演習です。まず、この例題をそのまま動かしてみてください。動いたら、水道にする。今の例では、各文字は2回ずつコピーされていたけども、整数 N を渡して、各文字が N 回コピーされるようにしてみてください。そんな難しくないと思います。B はですね、えー、各文字は個別に2回繰り返されていたが 文字列全体が ABCD、ABCD の2回繰り返されるよえにてみてください。2回じゃなくて N 回にできるともっと面白いかもしれません。C はですね、文字列を渡すんではなく、1文字 C と回数 N を渡して、その文字が N 回繰り返されるんですよ。そうするとですね、メインで1文字 CANC を入力したい場合は、CANF%C で ANDC という。 まあ、整数なんかと同じようなあり方で入力させることができます。で回数も入力させていいですよ、えー。それをにしてみてください。で、こ で, ですが、ね、ここまでは文字列は99文字。まあ、何文字まで含むと100文字を収まることを暗黙のうちに仮定していたけども、えー、もっと長くても対応できるバージョンに修正してみなさい。えー、これはまあ、どうすればいいか考えてみていただければと思います。